ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます今日はね大阪に来てまして久々にラーメン丸中さんにお邪魔しております丸中さん、えー、以前もチャレンジとか僕お世話になってて関西の大食い系の子たちもこぞってね集まってる人気店なんですけど今回店員さんにね食べに行きますってお話ししたところ7キロぐらい7キロぐらいっていうお話だったんですよねで 何が出てくるかはちょっと僕もまだ分かってなくてですねなんで出来上がるまでねちょっと待機したいと思いますはいということで今こんな感じで揃いました<笑>で丸中さんね今ねいろんなチャレンジメニューあってて3キロ、4キロ、5キロ、6キロと、まあ、重量別でやってるんですけど今回はね新たにできるこの7キロのチャレンジになるみたいですこっちの丼で約6キロ で、漬け汁が3種、えー。塩、カレー、辛いの。で、一応味変アイテムで、こうやってネギとか、鶏節しをご用意いただきました。で、今回のチャレンジ、まだあの詳しいルールが決まってなくて、僕が食べ切った時間が基準となるみたいです。成功した場合、失敗した場合の詳しいルールについては、これから取り決めていくみたいなので、行う場合はお店の方に電話して、詳細の方はご確認ください。 早速 い, ただかしていき ま, す, お願いしま す, すいませんいただきます以上 い, いただきますいちょっと基準になるみたいなんで僕もあんまり急がずにいただきますねい ま, すまず麺結構粗めの全粒粉の入った 中豚麺なんのかな<笑>今丸中さんといえばぎなんでね見てこれ鶏茶見えるかなめっちゃうまいんだよこれ豪華にーん炭焼きのたたきでね香りがめちゃめちゃ美味しい ととろっとろうまっうめちゃめちゃ濃くてうま しょ<音楽> 麺の性質上結構ねツルツルはしてるんだけど柔らかいから多分ダマにはなりやすいんでちょっとね急ぎ目というか早めに食べた方がいいかもしれないですね。 あいのあ、うん、まあまあ辛い匂いがするよいしょ これ鶏節入れるとうまそう。 ちょっとネギも しそうほかえとかもう大丈夫。はいあ わかりました温め直しもしますのでありがとうございますスケジュールはあの温め直しとかおかわりとかも大丈夫みたいです は、う、い、ん。うん すいません鶏のおおわりお願いします、まあ、こっちが辛いからあれだけどスパイス系とかはほとんど、まあ、ってスパイスに入ってるけど辛みはほとんどなくて結構甘めの出汁が効いたやつですねうん うんよ。うん、<ス>いっぱいさんさあしし。ありがとうございます。まありがとうござい ま, ます。スケジュール の方は結構ねまあ手が込んでて提供するまでも少しちょっと時間がかかるので足りないって場合には早めにね注文したほうがいいと思います。うんうんうん ほらほらほらほら 私っちゃよく分かった。 よっちを、ね、りであとは OK。オッケー うんああ<音声>ごちそうさまでした<音声>あーよっと<音声>ということで一応完食時間僕がこれでね41分 34秒でまああのこれからのねその成功の報酬だったりとか失敗の場合のお支払いとかって詳しいルールは多分これから決まると思うのでこちらの詳細については丸中さんの方にお問い合わせください。以上ラスカルからでしたじゃあ、ね